よしゆきです。これから。大宮の盆栽スポットを巡ります。行っちゃいましょう。芙蓉園。万世園。 盆栽緑地広場埼玉市大宮大宮 盆栽美術館今日は休館でした盆栽式の家休憩室です 円盆栽青果園。 いろんな盆栽を見てきました吉行きビジョンでは入り口までしか取ることができませんあなたの目で盆栽を確かめちゃってくださいくねくねしたやつとか曲がったやつとか飛び出したやつとかいろんなのが。 ありましたよ、うん、以上「大宮盆栽スポットを巡る」でした。